はいおはようございますラスカールでございます本日は僕の動画では久々でございますね大阪に来ておりますなぜね今回大阪に来たかとといますとこちら 後ろに見えております。ホテルサンホワイトさんの中にあります、東海園さんという、まあ、中華料理屋さんから、ぜひお店に来てくださいとご連絡をいただきまして、今回はね、大阪に参りました。こういったホテルに入っているレストランとかって、もう宿泊者以外の方って入れんのみたいな、そういった気持ちがあって、なかなか入りにくいと思うんですけど、普段から結構ランチメニューも人気で、かなりお客さんが来てるってことなんで、本日はこちら東海園さんのおすすめであります、麻婆豆腐等のメニューをいただいていこうと思っております。で、もうすでにですね、お店の方では、 は料理の準備していただいておりますので早速店内の方に入っておすすめの麻婆豆腐を食べていきたいと思います。 ということで、ただいまですね、東海園さんの中に入ってまいりました。本日はランチメニューを中心にいただいていこうと思います。これ、表紙に載ってるのが先ほどお話しした四川の麻婆豆腐のランチなんだけど、これが一番推しってことなんで、まあもちろんこれは食べつつ、ここら辺にもね、ちょっと見たことのないメニューがありまして、この麻婆ラーズ麺、メンで、スパイスカレーと、まあ麻婆カレーが。 こういった推しのメニュー、数品をね、いただいていこうと思います。なんかね、ちょっとお店の人に話を聞いたら、結構辛いらしいね。いわゆるその、なんとかじゃんっていう、まあ中国のね、あの調味料なんだけど、かなりね、あの、多い数の調味料を使ってるみたいで、味も複雑なんだけど、ものすごい美味しいってことなんで、しかも今日はね、この上のホテルに泊まる予定なので、もうね、車をパーキング止めてあるんですよ。なんで僕の動画では、久々かな、ビール飲みながら、ちょっとね、辛いもんをいただいていこうと思います。 とといいうことでただまですね1品目到着いたたししましたまず初めにいただきますのが東海流四川麻婆豆腐ランチこのメニューはねレギュラーとラージサイズが選べるんですけども今回は、ね、もちろんラージサイズ選ばせていただきましたグツグツとした見た目お腹空いてますんで早速ねこちらいただきますちょっとまあ何もお仕事しておりませんが乾杯だけさせてくださいまず初めに乾杯と。 あピクよし、食べていこうかちょっと熱々そうなんだけどこのマーボーからやっぱいきたいよねこれどうですか皆さんこの感じうわやばいね豆腐プルプルよじゃあ熱いだろうなこれこれ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑> あの、ね、このこ湯気とともにこのラー油とか辛い成分が一気に上がってきて、ね、今ちょっと蒸しちゃったんだけど、あ美味しい、さっき説明したジャンのうまみはもちろんだけど、お肉のうまみ、豆腐のうまみって、この具材の味がしっかり残ってて、これ、癖になるかもうん、これですね。おー 豆腐も絶妙だねなんかほんとにモメンと絹豆腐のちょうど間みたいな豆腐のしっかりとした食感が残ってるんだけど絹のようにほろっと溶けるというか風味の強いこの麻婆豆腐にしっかり残ってるというか全然存在感があるのよねうんあいいねこれ山椒粉おしびれたまんないねこれ今日<笑>の撮影でこれ何杯飲むんだろう うん、一応ね今この撮影7月現在でいうとレギュラーサイズだと1000円ラージサイズだと1320円なんでこんだけね本格的な麻婆豆腐がこのサイズで1320円だったら結構安いと思ううんうんあうんうんうんうんうんう うまいねこれもう絵からうまいよ<笑>やっぱ肉のうまみが強いから米にはぴったりだねんなんかねこのラー油っぽさとかジャンっぽさっていうのももちろんあるんだよあるんだけどほのかにお醤油に近いような まあ、もちろん、ね、ジャムもいっぱい入ってるんで味噌っぽい香りもあるしでこの、ね、しっかりとした辛みがあってお肉の旨味みがあって豆腐の旨味があって麻婆豆腐付きの方はこれ間違いなく好きだねうんうんうん、うん、残りかけちゃいますか。 この後もあるからおかわりしてないけど正直このラージサイズご飯だけでいこうとしたらライス34杯くれるね<笑>でこのメニューを頼むと、まあ、ザーサイとかもついてくるんで足休めもあるしちょうどいいねうーん とということでただいまですね一杯目いにいただきました四川麻婆豆腐ランチ完食でございますごちそうさまでしたちょっとね今2巡目のメニューいただく間にビール頼んじゃいましたちょっと我慢できなくてね<笑>ということでただいまですね2巡目のメニューが出揃いましたまずこちらのメニューが東海園流麻婆ラーズー麺とでこちらが東海園流スパイス麻婆カリーと 今回はです、ね、麺物とご飯物のセットでいただきましたのでこちらもね早速いただきますやっぱちょっと麺からいきたいよねうわ大量のパクチーにこれあんがかかってて、まあ、もやしなんかも入っておりますね真ん中からいっちゃいましょうよっうーわーもう混ぜそばだねあんがびっちりと絡んでてこれもうまそう これ好きめっちゃ好ききめちゃこれさっきのねマーボー同様に辛みももちろんしっかりあるしラー油の香りだったりとかジャンの香りで肉のうまみなんかもすごいんだけどここにねもやしの食感とパクチーが加わることによって一気にねエスニック感が増すんだよね。 もちろん酒も合 う, わうん、うん、ちょっとこのあたりでこちらのカレーもいきますかカレーもねこんな感じで揚げ野菜がたくさん乗って彩りも豊かなねカレーになっております。 朝廷とうがらしは飾りってことなんで食べなくても大丈夫そうなんで す, そうですさっきのこのマーボー豆腐よりもちょっとシャバシャバとした感じでどっちかというとこのスープカレーみたいな感じですねなるほどねさっきのマーボー豆腐しっかり残ってる良さはめちゃくちゃ残ってるんだけどそこにこのカレーのスパイスが加わってうまい<笑>食欲がすごい湧いてくる うんだで口目からしっかり辛どんどん口の中に溜まってって辛さがくるねうんでも辛さがある分この揚げ野菜の甘みそれがより際立ってて一緒に食べるとねうまさが倍増するね、うん、うわあマ酒ザケとかかぶっちゃうめ 最初の麻婆豆腐からだいぶ様変わりしてるんだけどどっちもね麻婆豆腐の良さは残しつつ派生進化してる感じお店来た時何を食べるか迷いますねうんうん選べるんだけどエビマヨが乗ってるタイプと乗ってないタイプがあって今回ねエビマヨ乗ってるタイプを注文させていただきましたあ美味しいこの辛いのの間にこれ食うのうまいな こんだけ麻婆を食べてると、鼻の下までヒリヒリしてきた。蓄積してくるね、やっぱり辛みは。うんー。うんー。ああ、まあ、あります。ありがとうございます。すみません、三杯目のビールも到着してしまいました。<笑> ということで、ただいまですね2巡目のメニューを完食させていただきましたごちそうさまでしたということで、本日最後の品が到着いたしました3巡目にいただきますのがチャーミートンのクロスブ豚ランチでございますこちらのね、メニューの方にはデザートが付くみたいでプレミアムな杏仁豆腐をいただきました早速、いただきますとチャーミートンみたいんだけどでっかそういう感じ やばくない豚がめちゃくちゃでかいんだけど<笑><笑>このね噛んだ瞬間にあふれる肉汁と甘酢のその甘酸っぱい味わいがものすごく合います。 うん黒酢自体にコクがあるからさソースのうまみで十分おかずになるんですよねうん。 これまたビール合うな何度も言うようだけどやっぱ中華ってうまいなやっぱ本格的な中華は一品一品でコクもすごいしまあもちろん味もね濃いめではあるので一品でも満足感が高いのよねもうこれでラストかあなんなこあっという間だな といただいま ね, ねチャーミートンのクロス豚完食いたしましたんで最後にねこの杏仁豆腐いただいていきましょうこれ見えるかなプルプル感美味しそうじゃないしたこれかかってるマンゴーソースかなと一緒にあ濃厚あーうま うん僕は杏仁豆腐好きっていうのもあるんですけどプレミアム杏仁豆腐300円なんですよもしこれ頼んでセットついてなければこれ単品でね注文してほしいこれ美味しい爽いもん食べて最後しょっぱいもん食べてこれですよゴールですね完全にゴールうまいうんはいということでごちそうさまでした はい、本日は東海園さんでこの本格的なね中華料理を合計ね4品頂 い, いてまいりましたがどれも美味しかったなかなかねこういった宿泊施設に入ってる飲食店とか東海園さんが出しているメニューも本格的なので敷居が高いのかなとかなかなかね入りにくいなって僕もそういう思うとこあるんですよただ 実際にね、こうやって一回行ってみると、値段もリーズナブルだし、何よりもね、こう入りやすい。それがね、一つ分かるだけで、尻込みせずにね、この美味しい料理が安くいただけますので、あそこ入っていいのかなとか、悩んでる方は、ぜひね、この東海園さんで、ね、この美味しい本格的な中華料理をリーズナブルな値段で、ぜひ皆さんも食べてみてください。あと、ちなみにね、このホテルの2階にも、宴会できるようなお部屋があるみたいで、パーティーなんかも受け付けてるみたいですので、気になる方はね、是非そちらの方も、 お店の方に問いいい合わせしてみてみくださとうこととで本日もおありがとうございましたこの動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価また最近ではサブチャンネルなんかでも活動し始めておりますのでこちらの方も概要欄からぜひチェックしてみてください。ということで次の動画でお会いしましょう。じゃあね。